ですえー、本日はですねオンライン商品の作り方という話をさせていただければなと思ってます。えっとなんでこの話をですねさせてもらうのかなんですけどやっぱりオンラインの需要はやっぱすごく、まあ、コロナウイルスがあるのですごい増えているというふうに私も個人的にも思いますしオンラインでどうやって物を売るのかだったりだとか お客さんにまた購入していただけるのかっていうスキルは非常に大事だと思うんですね。はい、でオンラインで の, あの商品の販売とか作成の仕方なんですけれどもこれ何から始めていけばいいのかと、まあ、特にまあこの動画であればすでに経営をされている治療家さんとか生体院を運営されている方のポイントなのかなと思うんですけれどもでまず大事なマインドセットとしてはいわゆるこの店舗でやっているフェイスとフェイスでやっているような いわゆる店舗来店型のビジネスモデルとオンラインで販売するのう全く意味が違うということなんですね。なので、今までやってた、例えば電話を取って、電話の対応していただいて、でそれでリピートトークなどをして、まあ、初心に来てですね、回数券を販売していくってやり方ありますけれども、そういった類のものとはもう全然訳が違うんですよというふうな形でまず認識をしていただきたいです。なぜならですね、オンラインで ものを販売するとということをまずはあなたのことを知らないですし、えー、まあなたに会うこともないですし、ね、商品を提供するときもあなたという人があの何て言うんですかねもしかしたら誰なのかもわからないというところから始まっていくんだとあともう一つ大きな違いはあのいわゆるこのち 店舗ビジネスであれば、いわゆるこの住んでいる地域の近くの人が来られますけど、オンラインで販売するのであれば、全国、もしくは英語とかにすれば、中国語とかにすれば、全国、全世界の人がお客さんになるかもしれないというふうな、そんなマーケットの規模の大きさだったりも違うということですねで。それによって何が起こってくるのかなんですけれども、まずはもちろんですけど、競合 の, あのレベルは格段に上がります。で、チロイン系はエリアビジネスって言われているので、自分自身の インの近くのエリアの人と争うということが基本的にはリピートを前提としたビジネスモデルですからそういう風になってはいるんですけれどもけれどもあのー、オンラインになってくると何が起こるのかって言ったらもう全商品が競合になるんですねで例えばですけど皆さんがオンラインで本を売ろうと思うのであればいきなりアマゾンとかですね楽天が競合になってくるってまあそんなことが。 起こってくるわけなんで非常にだから難しい差別化も難しいしそもそも発見してもらえないし気づいてもらえないですよとそんなことから始まってきてしまうのがあのオンラインなんですねオフラインとか店舗 の, あのいわゆるエリアビジネスなのであればとりあえず自分の近くの人に広告クとかいわゆる大きいチラシをするだったりだとかポスティングするとかですよね もしくは織り込みチラシを地域紙に混ぜて地域紙やるとかを新聞に混ぜてやるのであればそれはとりあえずエリアの人にはリーチできるかなと思うんですけどオンラインの形でいくとまあ一つすごいスキルとしてはすごい高度なものが必要になってきますしやり方も多様だし競合もいきなり Amazon になってきたりとかするかもしれないしというふうなそんな環境で実はオンラインで販売っていうものが始まってくるんですよということなんですね。 となりますと非常に求められるハードルというか、売り方をね考えていかないといけないんですけど、そんな時にやられていく考え方としては何なのかって言ったら、ニッチはリッチって言葉があって、これ何なのかって言ったら、ニッチっていうのは、いわゆるある業界の中でのある特殊な分野。 こういった分野なのであればあいわゆる競合が誰で、えー、どういったお客さんをターゲットにするのかって住み分けがしやすいんですねでその結果何が起こるのかっていったら自分が今から販売していこうという商品のポジショニングがしやすくなるでポジショニングは何なのかってこれ何なのかっていったらどのマーケットで戦うのかっていうことと競合は誰なのかあとはお客さんが誰なのかっていうものをポジショニング戦略っていうんですけど、まあ、そんな話も必要になってきたりとかするわけです でなんでこれからコロナの渦の中でオンラインの販売をしてこれ当然の心理として誰もがね思い描いてることだと思うんですけどそうなった時にまず一番考えないといけないのはお客さんは誰でどの業界に入っていって競合は誰なのかっていうこの3つをまずね10個ずつ書くことなんですね。 あ、これ私までやれるなと思うのか、これも絶対無理やな。本を売ろうと思って、オンラインで本を売ろうと思ったら、アマゾンが強豪になってくるので、普通にやって無理だなって考えたりとかすると。まあ、そんな話をまずは考えていきましょうっていうところからが、まずはオンラインで物を売るためのファーストステップなのかなと思っております。はい。で、ここから先の話とかっていうのは非常に多岐にわたりますし、オンラインで言うのであれば、使うツールね、ウェブサイト、ワードプレスがどうとかね、メール配信スタンドがどうとか。 あのー、ランニングページをやってつくのはそういうところがあるチラシで言うのであれば コピー機で印刷して発注すればあとはもうポストに入れればいいというところとねそういうツールの難易度とプロセスが全然変わってくるんでその辺も実は知っておかないといけない知識なんでそういって話をさせてもらいましたはいなのでオンラインでねものを販売したい治療家さんだったりだとかあの興味のある医療従事者の方とかあーいらっしゃるのであればもしあの YouTube の下の概要欄とかにリンク貼っとくのでそこから無料でねいろいろそういうな情報も手に入れていただければと思っております はい、というわけで、えー、今日の動画はオンラインで物を売るための考え方とか、ファーストステップをお話しさせてもらいました。えー、面白かった方はですね、いいねもしくはチャンネル登録よろしくお願いします。YouTube の社の概要欄に私たちのコンサルティングの、まあ、売り上げを上げるようなコツだったらいっぱい書いてますので、ぜひ YouTube の社の概要欄から詳細を確認してください。以上です。